マッポンの使い方を説明します下の概要欄にあるマッポンネットにアクセスしてくださいこのように拡大率が小さいと都道府県しか表示されないですがこうやって拡大すると市町村さらにはあざ名も出てきますでさらに拡大していくと個人宅の名字が表示されるようになりますここで名字だけのチェックを外すとフルネームが表示されるようになりますでさらに個人宅だけのチェックを外すと 会社なんかも表示されるようになります。こうなると、もはや住宅地図と変わらない状態になります。マッポンは他に面白い使い方ができます。強調する名字に、例えば、三河さんというふうに入れます。これで他の名字を非表示にして、こうやって見ると、三河が全国でどんなふうに分布しているのかが分かります。特に集中しているこの場所を拡大していくと、 神奈川県の秦野市に集中していることがわかります。しかも秦野市の中でもこの辺りに集中していることが一目でわかります。他の名字を非表示を外すと三河さんだけが強調されます。もっとメジャーな名字で試しています。佐藤って入れてみます。 でこの状態で引いていくと、全国に砂糖がどのくらいあるのかすぐにわかります。で砂糖はあまりにも多いので、これ全体では100件までしか表示されないようになってますが、多いところが優先して表示されるので、東日本に砂糖が多いっていうことがすぐにわかります。さらに東北地方に砂糖が多いので、こうやって拡大していくと、砂糖の分布を詳細に調べることができます。今度は菊池という名字について調べてみます。 菊池さんは特に岩手県の一部の地域、遠野市のあたりに集中していることで有名です。本当に遠野市は菊池だらけっていうのがわかります。他の名字を非表示ってしても、やっぱり菊池が目立ちます。さらに菊池には池を使うパターンと地面の字を使うパターンがあるので、こうやって両方表示することができます。そうすると、遠野市には山水を使った菊池が多いことがわかります。ただ、欧州市に行くと、 地面の地を使う菊池もそれなりに多いことは分かりますちなみにこの部分一致機能を使えばこうすると菊の入った名字をまとめて表示します表示されている地図はそのままツイッターで共有することもできますこのようにマッポンは他にはないようなツールです歴史や地理知識の研究にぜひ役立ててください